サッカーの時間となります。金賞会、えー、日本舞踊を踊りながら、よさこい錦北演歌として活動もして参りま活動もしております、えー。そして今日は。この会場にそのよさこい仲間の、えー、千葉県旭市からえ悪、ー、人さんを応援に来てくれてます。ありがとうございます。どちらにいらっしゃるかなあ。ありがとうございます。<笑>そして、今日はこの踊るメンバーの中にも。 昼夜も優しいなや泣かしのでゆかりちゃんも踊り仲間が今日は来てくれています。みんなでワイワイ踊ってまいりたいと思います。それではよろしくお願いします。会場の皆様にデイ。よろしくお願いします。はい、それでは参ります。一曲目、宮坂か明日でございます。 イエスが来 た, た構え